続いて踊っていただくのはレダ・マイカグラの皆さんですチームスローガン人間大好き情熱集団年齢体力立場が違う者同士同じ目標に向かって練習に励んでいます人との関わり合いを大切にしよさこいを通じて社会に貢献できるよう心がけております それでは踊っていただきましょう、レダ・マイカグラの皆さんです、どうぞ日頃よりご0援、誠に感謝申し上げます、3年間の困難な思いをここにぶつけたいと思いますどうぞよろししくお願いいたします。 元気よく い, ですよろ し, くお願いしま す, しますそれでは、はい、おー野巡連指切りや。はいヤー 刺さる、うん「エゾの寒さがつらくてよ昨日も一人きり」 サンズの向こう側「あんた行くならいつどこまでも」「三ズ越えての果てまでもありゃ果てまでも」男「男度胸」 もう いやさえよグッグクイズラーグッグクイズいーあッグクイズラーグッグクイズラーグッグクイズラーグッグクイズラーグッグクイズラー まあでもありゃああでも。あここりゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありありゃありゃありありゃありゃありゃありゃありゃありゃあありゃありゃありゃありゃありゃありゃありああああああああああああああああ それでは皆様お手を拝借。